主様が傷つくところをこれ以上見たくはありません。いつも笑っていていただくために、私はこの力でお守りします。以前にも増して、主様を近くに感じています。主様も、私を感じておいででしょうか。私の願いはただ一つ。 末永く主様の隣にいることです。どんな困難も、この力で乗り越えて、必ずや叶えてみせます。私たちの旅が、どんな結末を迎えようとも、主様のために戦います。迷いはありません。この力が、すべての証明でございます。もっと強く。 もっと高く。絆が生んだこの羽根で、主様と未来に羽ばたきます。いつまでも、どこまでも一緒に。プリンセスフォーム。いつもより力が湧いてくるのは、心の奥底で、主様との絆を強く感じるからでしょうか。 姿形が変わっても私は私のままですがこれまで以上にあるじさまにお仕え い, いたしますあるじさまが変身するところも見とうございますねわたくしにつづいてかけ声をどうぞせーのプリンセス耳かきにプリンセス夫婦あ い, いえ、この姿でのサポートは一味違ったものにしてみようかと。この姿はまるでおとぎ話の妖精のようでございます。いつも主様の隣で待っていたいものです。